野焼きボランティアリーダー愛部重則さん教育職を退職後地元への感謝の意を込め夫婦で野焼きボランティアに加わる活動を始めて10年現在野焼きボランティアのリーダーとしてボランティア会員が安全に活動できるように指導を行う美しい阿蘇の草原が 次の世代に受け継がれることを願い草原の維持活動を2度目の就職先としたあの大分県 VEPC なんですよねベ e プでで、まあ、高校まで向こう で, で大学がこっち来たもんですからそれ以来こっちというはい。 大国高校っていうそこでまあ校長としてまあ退職ということですね、うん、2年間はいです、ね、あの平成17年3月に退職してですね先ほど申し上げたようにいろいろまあその今までいうあの次の第二の就職をですねおっしゃい頂く方もいたんですけどもう異業種ならばいいなあっていうような思いはしつつですね もう全てそういうところから殻を脱ぎ去ってですねそしてやっぱりあの住まいが地元はそうですのでまあちょっと大きい言い方をすると何かこう地域のお役に立つようなことがあればいいなっていう話をしてたところですよねでこのグリーンストックのこういう野焼き支援ボランティアがあるということで私の妻と一緒にあの会員の講習を受けてですねそこからスタートしましたですね。 ありましたねやっぱあの想像以上にすんごい勢いであの、まあ、炎がこう竜巻みたいな感じですね生き物のようにこう上がってくる斜面をですねやっぱすごいなというのと熱さがこう伝わってきますからね炎の。でやっぱ後ろ向いたりなんとかタオルで覆ったりしてわーっていうですねやっぱこれは相当危険も伴うんだなというような実感したりですね。 でまあ、シャッターチャンスがあれば結構撮ったのもあります あ,、まあ、あの準備がまずあの集合時間っていうのがあるんですね。で8時半とか9時とか、うん、とリーダーになりますともう一般会員よりも、まあ、1時間ぐらい早く現場に行って。 輪、えー、切りの時は狩り原駅の点検指導ですねで準備をしたり、まあ、その中から指導が始まってでバラバラ来る会員さんの受付ですねで、まあ、あの名簿でずっとチェックをしたり、まあ、そういう準備段階のことが多いんですねでいざ始まると指示をしますよねあのだいたい半分けというのがありまして5名から、まあ、多くて78名ぐらいのグループですね でそれ一人一人がまあ安全に、まあ、最後までできるようにですねまあ目配り気配りというか<笑>そんなことをやるのがまあリーダーの仕事ですけどねそうですねもうひ悲しいというか経験を積めれば積むほどまあその新米の頃はですね自分も一緒に一緒になって一緒にやるぐらいですけどだんだんキャリアを積んでいくとどうしてもまずその事故がないようにしてないかなんですから防火隊にいても 下から炎が本能学的な魚なさいとか地上ですねで感覚を開けなさいとかまあそういうまあ会員をしっかり見るっていうのにウェイトがいきますよねまずあの体験ということですのでまあ大体あの二人ぐらいリーダーが話をされるんですけどまああのまあ厳しい面ではとにかく自分の身は自分で守りなさいっていうのがもう第一キーワードですね。 えもうその方がもうとにかく危険を伴うそのボランティア活動ですからね。で団体行動はきちんとしなさいとかいろんなあのルール事はあるんですけど私の場合はまあそのことのみならずさっき<笑>重なりますけどいわゆるその感動を得る達成感が得られるですねすごいまあ魅力あるそのボランティアなんだということですね。まあ、自然ととのいいわゆる対話というか あの特に野焼きの時にはですね小動物が予告なしに火が入りますから野ウサギをはじめですねビンビン飛び回って逃げるんですけどまあ焼け焦げる人はほとんど見てないんですけど上手に逃げますねそういう野ウサギとか透明にはイノシシとかシカとかですねで、まあ、特に蜂切りの時なんかにはあの蛇をいやマムシには気をつけないかなんですけど。 まあ、そう い, う対もういわゆる対話はできないですけどすごいその感動するシーンがあるんだよというようなところをお話ししましたね。えーまあ、気をつけるそのボランティアとしての心がけはまあ誰でも研修でも出てくるからですねだからまあ非常にきれいなの野の花にも接することができるしです、ね、いろんな人との 会, あの会話もあるしということで、まあ、楽しいというか、まあ、そういうことを私確か前回はお話ししたと思います。 一番私が常日頃いろんな介護でも申し上げてるんですけど。まあボランティアはですね、野焼支援ボランティアという、まあたい、あのあれのもとにこう。一年二回か三回以降あの初心者の育成ということで。あの会員数はこう増えていってますよね、あ、だんだんそのは。ただその人たちが常時来るか来ないかというのまではちょっとデータは私存じ上げませんけど。まあそのことは、まあさておいてというか、安心で。 おるんですけど一番のやっぱり心配事というのはあの牧野組合の後継者これを言ってるんですけどどこの多くの牧野組合もですねもう高齢化、まあ、今の言葉で言うとですねそれで若者が違う若手がそのいないんですね後継がそうすると牧野組合が廃れてしまえば僕らはこ支援の方ですから原野 の, そのあれもできなくなるんでまず牧野組合が維持できるようにですねそのことで 何かしらの策が必要ではないかなと。まあ、これは県の方でも分かっていると思うんですけどね。まあ、そういうことを、まあ、いろんな会合では申し上げています、うん。そうですね。まあ、観光という面もだいぶ大きいんでしょうけどね。あの旅、り旅行者がこう、そんなところに触れてですね。大草原、まあ、大月ぐらいですね。まあ、大寒房あたりから眺めて分かるように。すごいなあっていうのは、ただ、その。 景色よりもその草原の含めてですね、雄大な。まあ、そういう一面もあるし、やっぱ、あの。だんだん専門的なことも言われているように、あの、水が目って言われてますもんね。だから、やっぱり貴重な。水資源のあれにもなってますしですね。だから、見た目と実益というか、まあ、そういうのを感じますよね。うん、あの、まあ、草原。に、まあ、限定しなくて、まあ、申し上げると、あの。 がが家のの階から語学がいつも見えるんですね四季折々ので私現職の時も生徒にも常に語ってたんですけどその阿蘇の語学をですねもうまあ流れ眺めているんだけど見合うことはないってすごいんだよっていうんですかねその四季折々のあるいは一日の中でもこう変容する、まあ、その自然でその近くにこう展開する、まあ、草原ですよね。 だから、まあ、私も下手な油絵を時々やったりするんですけど、まあ、絵になりますしもうやっぱり今の言葉で言うと癒しでしょうかねそういうのを接したり見たりすることでですね心がほっとするというか、まあ、そういうあれがあるんじゃないかなと思いますよね。<音楽> やっぱりあの終わってからですね、第一番目はやっぱ達成感でしょうね、うわあそこをきれいになってあそこ行ったんだなとか野焼きの後もあとも黒くこうねあの燃えた跡が遠くから見えるんでああ、あそこをみんなで行ったんだなという、やっぱ達成感でしょうかね、一番の喜びとか、だけど き, きついとか苦しいというのはあまりまだないですね。ね